レスだーえめっちゃうまくないかうまいなうまいなうま<笑>くないかちょっと俺もね俺もやっぱ強くなったからみんなに見てもらいたいなって思ったんだよあっわっイエーイレスンマジでダメマジでダメもうホントあいこれはかったんじゃないか もうこれめっちゃ自信あるナイスよーし頑張ろうかみんなの衆あと後でねあとでちょっと今ご飯食べに行ってる子がいるんですけどその人をね呼んでちょっと動画をまた撮りたいなそういう甘い考えをしてめっちゃ弱いホントにあーやばいやばいオーケーわかったやったナイスあ勝てるよ 余裕だってもう俺スナイパー練習したもんいっぱいよーし行っかうわっほんナイスね よし、やったオッケーいやーあの、頑張ったと思うようん頑張ったと思う俺はあいたいたいたいたいたいたなんだなんだオッケーやったナイスうますぎ いいよあいつ。なんだ。はい、んあー、クソだ。アウェイ塗りだって。アウェイ塗りってなんか適当に塗ったらなんかアウェイ塗りってなるらしいよ。だから俺、俺めっちゃ適当に塗ってるらしいわ。ここに戻ってくるからこの時俺はこれをはる。対ここにいる？いないわ。いないいないいない。クリアクリアクリア。クリア。クリア。クリア。うわ。 あいつは絶対許され。あいつは絶対許され。アップだ。うおーやばい。危ない。ナイス、うまい。攻め込む、攻め込む。<笑>ナイスえ、なにどういうことなになにが起きてるオ<タ>ッケー、やったやったやった。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。 うますぎナイスーうますぎマジでやばいいくらいあぶね逃げよう逃げよう逃げよう危ね危ね危ね危な危ねーおっ k やったぜナイスーうますぎうまいなすごい ま あ, あの強えわ本当に本当に強え本当に強えこの人たちマジ強おばちゃん離おばちゃん離れてるおばちゃん離れてるすおばちゃん離れてまおばちゃん離れてやれて る, あれるうわあマジかなんだこいつ当たんない危なっ当たんなびっくりしたやべやられるやべやられる あ<笑>ででどうどうは<笑>砕け<散>っふくだけ散った同じとこ飛ぶ<笑>こいつ同じとこと<笑>オッケーナイスマジ強い本当強いこれみんな強すぎないかってか お, おばちゃんバカすぎだよ最強のおばちゃんマジ強すぎ どうなってんだ何してんだお前らアップだやばい逃げろ逃げろ逃げろ逃げろ逃げろに<笑>危ねえナイスやって。ナイ ス, やつやつナイスさあチームの連勝数は4です彼らは6です さあ、強い。強いぞー。お、お。バイバーイ。やべ。ここにいたら、ええー。おばちゃん、おばちゃん、おばちゃん、お, お。<笑>強い。強いです。 ナイスーぶち破りました6連勝ぶち破りましたナイスでさん お, ばおばちゃんたち お, おばちゃん強いガチ強いさようならさようならあっすねナイスーうまいぞうわっキモ おばちゃんがえぐいおばちゃんがえぐっ10倍マッチです頑張りましょううわー強すぎマジかあごめんやられたごめんねごめんやられたごめんやられた<笑> 負けたな、これ。